はい、おはようございます。はい、今日はこちらやってきました。とこ丘陵公園でございます。とりあえず、公園館入ってみましょうかね。あの、自由に入れますからね。館内は禁止だそうです。ね館内は禁煙だそうです。鳥たち。このは真っ暗やな。出口ついてないのかね。 うまみ丘陵公園、こんな感じだったよね。今だいぶ、ね、きれいにカット、あのー、整理されてるんでね、きれいやけど、昔は、ね、雑木林でいっぱいあったんやけどね、これ古墳、古墳の形かな、前方公園墳、後墳、前方後方墳、これは何て読むんだったっけ。双方 中んんのかななかんんの奉奉は。 興奮の上に、ね、上にやでこれがあどう見ても人徳天の寮やなこれほら。ね 古墳の中に古墳がふさふさとあるんでね、珍しいって言うかね。こ れ,、ね、これは杉山古墳だな。この付近では最大級の古墳でね。全長がね。変えてないか。全長が200メートルぐらいあるんですけどね。あるんですよ。これ横にあるんですけどね。後で横から眺めてみますけどね。こうあの。 古墳もね、今日は見に来たと思うんでね、全部古墳を取ります、今日は。えー、っとね、はい、こっち、杉山古墳。これ、家で中も入りましたけどね、今入れないね。ちょうど工事やっててね、中くるっと一回待ってみましたけど。三好三五分。三好三五分ってどこだ三好三五分は。 山古墳の西100メートル。あれ、二、三、三、古墳は行ってないかもしれんな。これは後で確認してみよう。三三一は杵柄古墳、これは中にあるんですね。真ん中を道路が知っとるやつや。これはどこでございますか。馬見二の三遺跡、これは分からんな、どこあんだやろう。遺跡はね、あんまりね、詳しくないんですよ。 流山古墳この中やねこれは石を張ってあるんでね半分はねこれダメだ105メートルぐらいあったかな105メートルぐらいあったと思うんだけどね書いてないか文次郎山古墳これはどうやったかどこやったっけこれは古墳もちょっと出たとこやねこれもあったけどねなんかねなんかやぶなってたね 2, 3回行ったことあるけど乙女山5分これはねこれはやっぱり前方後円墳やなこれも中入りましたけどねこっから入ったのかなこっちから出たかなな ん, かんなとこ出れますからねもう中はやぶになってましたね墳気はやぶでしたわああ生きがい5分 電波光四分やな。はい、これも回ってます、何秒回ってますけどね。はい、ありがとうございました。あなたもガスにゃんさん、見とくよ。いや、そんな、そこまで、ね、もう、もう。ガラス回して、またスマホで、まあ、あれやから、はいてての。はい、ありがとうございます。すみませんね。ありがとうございます。時間通りました。すみません。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。 これが不正品ね。こどこなんやせろ。書いてないです。富山古本かね。ま<笑>あまあね。不正品やろうけど。不、はい、じゃないか。はい、ありがとうございました。講演館でございました。はい。ありがとうございました。講演館です。